は, よううい は, はい。まますすおはようござい ておしそちゃんも外の工事が気になってるね。 おんちゃんはいよ。パンちゃんおはようございます。パンちゃん。うん、おはいよう。はい、えー。このパネルヒーターをオンにした途端に集まりました。 やっぱりこれ効き目あるねジャン君はこれからお薬でいじゃんくんいいかんね。ジャン君いいから はりかゃん上 手, 上手だよねじゃんくんも薬飲む天才だよねはりかーあかあるのえっとまだもうちょっとあと何回二回かさんわかんないあのあ瓶に入って て, 吸っ て, やってあ吸ってるのね今回は 0.4 CC じゃないか 0.4 うん 0.4 なんとかね うん、なんだろう CC ほどない気がする最近デシリットルって言わないねってテレビで言ってたデシリットルって何うん、ミリリットルと同じだと思ってたあそうなんだ、うん、え、デシリットルって使ったことないかも理科で使ってたあそうだっけ理科で使ってたっけもう忘れたもうミリリットルかと思ってた100円、うん、<笑>ねえ 薬飲んだもんね。昨日も飲んだし。昨日も、ね、一昨日も飲んだんだけど。まだおトイレに。何回か行くね。寝よっか。<笑>寝ると治るよ。ちょっと遊んだんだもんね、朝ね。じゃ、ね、トイレ入っています。す、うん、ということで。 はいお届け物です。まずありがとうパンダありがとう。ありがとうございますパンダ可愛いね。ありがとうありがとう。とうなんか可愛 い, いねなんかすごいの届いたよ。果物だね。よかったね大好きだ ね, ね。これはスーパーラフランス。<笑> というものです。すごいね。スーパーサイヤ人みたいなものですね。<笑><笑>スーパーラフランス糖度 40%。十十四十度。十四度。十四度すごいよ。一合ぐらいはあるよね。一合って十四度なの？しかそんなのない。おいしい一合、ね。ちょっと開けてみてよいる。ラフランスすごいなんかちゃんと。ラフランスザンス。 あもうこのギザ結構。すごいすごい<笑>、はいララーー。ロマンの香、ロマンの香り。スーパーラフランスです。そしてこっちもラフランス。ラランスこっちは 大, 大, 大王。大王だ。大王じゃなかった。大王玉。大 玉, 大, 玉<笑>大玉ラフランス。ピッコロ大王とサイヤ人かとは。<笑> すごい大きいラ・フランスといえばね昔コマーシャルやったねっていう話は何度もしてるから、うん、ね, ねという話でなんとラ・フランスの、えーはい、人種をいただきました初めて見たねこのでっかいやつねこの果肉がね柔らかいからあの老人にもいいよということで はい、それプラス、ヨ っ, っ, ったビスタチ オ, タチオなんかすごいいっぱい入ってるこういうの好きなんだよ ね, ね, だねもうあの酒も飲まないのに酒の当てばっかり好きになっちゃっ て, て、ね、私子供の時からさ、うん、お酒、まあ子供は飲まないけど、うん、大人になっても飲まないのにそういうの好きだった、そういえば子供の時から これも昔話を始めたらきりないけど、えー「100円ライターと交換している人がいたなあ」えっと今から40年前ぐらいにね、えー、もっと前かな45年ぐらい前に、えー、イランだったかイラクだったかあっちの方まで行って、えー、100円ライターをいっぱい持って行って向こうで売りさばいてこれを買って日本で売りさばくっていうことをやってる人がいました。えー くっとい金のチェーンのネックレスをしていました<笑><笑>ということでラフランスありがとうございますもうすでにもあ、冷やしてから食べようそうだねこれすぐ食べるよ俺ピスタチオ究極って書いてあるのすごいおいしいのかないただきます<笑>